アブロータです今日は福岡で誰でも使える無料のコワーキングスペース3選をお届けしようと思いますフリーランスだとかノマドワーカーが増えてきましたコワーキングスペースと言われている無料で使えるオフィスが福岡には3つもあるんですその3つをお話ししていきます僕のチャンネルではこうした福岡の生活だったり最強コスパコスパがいい世界各国の街を紹介していますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします 今日はですね福岡のコワーキングスペース無料のコワーキングスペース3選をお届けしようと思います僕自身が今福岡に住んでるん で, ですけれども福岡で無料で使える誰でも使えるコワーキングがどんどんできてきましたその実態をお話ししていきます実際に福岡でも3選3店舗あるんですけれども皆さんご存知でしょうかおそらく福岡の在住の方だとか福岡に行ってみたいという人は1個は知ってると思うんですけど3つもあるって知らないかなっていうふうに思いまして今日はまとめていくことにしました でまず、コワーキングスペースって何かっていうと、今フリーランスだとか、ノマドワーカー、副業をやってる人っていうのがものすごく日本で増えてきました。そういった中でも、無料で使えるようなオフィス、シェアオフィス、共有できるオフィスをコワーキングっていうふうに言います。で、何ができるかっていう例えばフリーの Wi-Fi が使えたり、無料で Wi-Fi が使えたり、例えば長机でみんなで会議をしながら仕事ができてるとか、で、そのフリーのコワーキングスペース、 仕事場を借りてみんなでその仲良くなるとか人脈を作りたいという人が使っている場所になります。これが福岡ではなんと無料で使えるところがどんどん増えてきたんですよね。で、おそらくいろんなところにもあるんですけれども、福岡、海の上で東京だとかも結構フリースペースとかも出てきたんですが、なんと福岡、人口が日本で6番目ぐらいに大きい都市なんですけれども、無料で使える場所が3つもできたっていうので、今回はまとめていきます。で、おすすめの場所を。 今日は3つ紹介するんですけれども3つこれを聞いてくださった方が実際に利用してで自分の副業だとか自分のフリーランスの活動に生かしてもらえればなというふうに思っていますまず1つ目1つ目の場所は何かっていうと赤レンガ文化館っていうところがありますこれもう最近超最近10月ぐらいにできたのが赤レンガの文化館なんですけれどもエンジニアコーワーキングっていうところがスタートしましたこれ知ってる人少ないです で実際僕もつい最近利用してきたんですけどここ完全に無料で利用できます時間が9時から10時まで空いてましてそこで利用することができるんですけど Wi-Fi が結構早いですで僕が計測したんですけれども 60Mbps ぐらい出るのでそこそこ早いというレベルですねで日本のあの スタバでフリーワイファイで使えますよね日本のスタバだと大体僕は測って10メガぐらい出るんで、それのまあまあ単純計算でいくと6倍ぐらい早いと。大体家で使っている Wi-Fi だとかの早い版だと思っていただければいいかなというふうに思っています。それぐらい早いフリー Wi-Fi ができました。それおすすめですで。何がどういいかというと、無料で使えることなんですよ。しかも誰でも使えるしかつ登録が不要です。 なんで、さらっと行って、さらっと入って、で、フリー Wi-Fi で手繋いで仕事をして、さらっと帰るってこともできますし、中にはカフェがあるので、カフェでコーヒー400円ぐらいで飲めるので、コーヒー飲んだりだとか、ビールも飲めるので、ビール飲みながら仕事したりだとか、っていうことができるっていうのが、ここのスペースになります。で、ちなみに、あの赤レンガ館って何かっていうと、国の指定文化財になってまして、重要文化財になってます。なので、そういったところで、その古い施設を、 リノベーションして福岡市が運営してるのかなっていう感じの施設になってますでカフェバーは11時から9時でそのコワーキング自体の営業時間が9時から10時まで空いてるので夜遅くまで無料で仕事ができるというところです福岡にはねこういったフリーのコワーキングスペースがどんどんできてるんですごく利用しやすくなってますまず1つ目が赤レンガのフリーエンジニアコワーキングでした場所はですねちなみにちなみにちなみに場所がですね 中須の北側ですねちょ。天神の北側なんでちょっと場所が離れてるかなと天神があって中洲があってこの辺に、ね、あるのでそういった意味ではちょっと遠いっていうのがデメリットなのかもしれませんが僕みたいな、えー、天神だとかに住んでるタイプの人は利用しやすいのでぜひぜひ行ってみてください2つ目2つ目の場所はスタートアップカフェですこれが市が運営しているカフェになりますここをすごくあのできて5年ぐらい経つので人気のスペースになります おそらく東京の方だとか大阪の方だとか日本に住まれている方も福岡でフリー Wi-Fi、フリークワーキングがあるっていうと大体スタートアップ壁を利用される方が多いかなっていうふうに思っています。それぐらい有名になってきました。僕が一番最初に利用したのはあの昔ですね、今は旧大名小学校をリノベーションして中に入ってるんですけれども昔は今、鈍器がある今井泉っていうところ、えっ、ー、と、Apple Store の近くにあった ドンキが入入っってているビルに、にの中に入っていました。それがスタートで僕が当時多分学生だったかなっていうぐらいの時代でその頃に TOEIC の勉強だとかをそのコワーキングスペースで無料なのでそこで利用させてもらって仕事をしてました仕事だとか勉強をしてましたそこが、えー、旧大名所に移転してそこから、えー、コワーキングとしてシェアオフィスとしてすごく人気になりました今ではあのー、やっぱり 結構利用者も多くてで、海外からも来てる人が視察に来たりだとかっていう形で、どんどんどんどんあのスタートアップの場所として、大名商が人気になってきました。で、プラス時間はというと、10時から10時ま で, で、朝の10時から夜の10時まで空いてるので利用しやすいとで。おすすめの時間は休日です、休日。土日はすごく人が少ないので利用しやすいというのがあります。Wi-Fi のスピードは 50Mbps でいるので、ここも早いです。早いですね。 でプラス面白いのは、ツタヤのあの活性化運動のような形でツタヤが入ってます。なので本が読み放題です。ただその本は買えないんですけれども、すごく良書と言われるような有名著書がバーッと並んでいて、マーケティングだとかビジネスだとかフリーランスになるためにだとか確定申告とはっていうような形でもう有名な著書がバーッと並んでいるので、そこの本だけ読むっていう点もすごく便利です。 といった意味でも、スタートアップカフェ、すごく人気なんで、よかったら行ってみてください。プラスカフェも飲めます。コーヒーも飲めますし、持ち込みは確かできなかったような気がするんですけれども、水だとか、ペトロトルの蓋がついているような水も利用してできますし、プラスコンセントが利用できるので、コンセント、延長コードを持ってきて、延長コードで利用して、コンセントを使いながら、ハいワイワイを利用できるというのが、ここのスペースになります。おすすめの、2つ目のコアキングはスタートアップカフェです。大名称の 近く代名旧代名書にあるのでよかったら使った使ててみてください、はい、次、三つ目。三つ目なんですけれども、最近できた、えー、コワーキングスペースがあります。それが、トヨタ自動車がやっているデラウェイというコワーキングスペースがあります。なんとこれが、えー、期間限定です。ちょっと晩外変なんですけど、期間限定で無料です。しかも、えー、10月いっぱいで、なおかつ土日のみ無料になっていますで。通常はどうなってるかというと、1時間500円で利用できます。で、ここのおすすめのポイントなんですけど、何がいいかというと、 もちろん土日だけ無料なんですけれども Wi-Fi スピードがぶる速いです、えー。どれぐらいかというと 250Mbps 出ます。これってどれぐらい速いかというともう超速いんですよ。<笑>えー、日本の Wi-Fi、フリー Wi-Fi で僕が計測した中でも一番速いですし、えー、でなおかつ あの海外で早い、w i f i が早い場所っていうふうに言われてるような韓国だとか、えー、5G が始まったアメリカのコロラドだとかっていうのも比較すると全然なんですけども、フリー w i f i で考えるともう断トツ早いかなっていうぐらいです。全国かけ回っても、僕がフリー w i f i 使った中で一番早かったのが、あの東京の Amazon の、えー、Amazon が提供してくれているフリ ー, ワフリーのコアキングスペースがあるんですけども、そこより早かったです。 でまあ、その実際早かった理由はあの利用してる方が少なかったんで早かったっていうのもあるんですけどもそれぐらいめちゃくちゃ早いってことですでそこのコワーキングがなんとできたばっかりで今キャンペーンで無料で使えるっていうのがありますプラスおすすめのポイントはドリンクが飲めますジュース飲めます水も飲めますコーヒーも飲めます無料ですっていう形で無料で使える場所としてはすごく増えています ただ、期間限定なので、これを見てくださった方がもし、この、ね、10月以降に見られたのであれば、あのしっかりとご自身で確認して利用してみていただければなというふうに思っています。コワーキングスペース、トヨタ自動車がやっているコワーキングスペースですね。場所は、えー、イムズの地下1階です。地下1階です。で、場所はちょっと分かりにくいんですけども、なんで、ちょっと、えー、なんですか、イムズの中なんですけど、イムズのとあの地下街。 が併設されてるあのちょうど渡り目にあるのでちょっと見つけにくいっていうのがあります僕も一回行ってみたんですけどもちょっと見つけにくくて困りましたっていうぐらいちょっと分かりにくいんでよかったらしっかり調べてで一周回って見つけられたらいいかなというふうに思っていますで利用時間がですね10時から7時夜の7時まで空いてますなんでじ実際に行ってみてその Wi-Fi の速さとかでしかもあのインテリアもすごく綺麗でかっこいいんでよかったら見てみてください3つ目 が、えー、トヨタのコワーーキングスペースペでした次番外編なんですけれどもどこがいいかっていうとあの月2000円の、えー、オールウェイズドリンクのカフェで w i f i 利用することがおすすめのポイントの4つ目になりますちょっとまあまあ、まあ、全然番外編なんですけれども無料コワーキングのみならずやっぱり あのカフェとかを転々とするとやっぱり飽きてくるんですよね同じ一つのコワーキングスペースだけを使っていくとやっぱり顔見知りができたりだとかあとは受付の方にもうなんて思われるんじゃないかなとかいうふうに思ったりする可能性もありますなので僕はいろんな場所を転々としながら仕事をしています例えば月曜日はスタートアップカフェ行ったりだとかで火曜日はエンジニアカフェに行ったりだとかエンジニアコワーキングに行ったりだとか で日曜土日はトヨタの方に行ったりだとかっていう風に使い分けをするんですけれどもその一環として使っているのが、えー、オールウェイ s d リ i ンクの、えー、ハニーコーヒーですハニーコーヒーのブックカフェショッパーに入っているブックカフェは Wi-Fi が利用できますただしちょっとデメリットがあるんですけれどもデメリットは Wi-Fi のスピードが結構遅いです結構どれくらいかっていうとスターバックスよりも遅いのかなっていうようなイメージですイメージですよだいたい10メガ出ればいいかなとか 5名が出ればいいかなぐらいのスピードなんで、そのトヨタの爆速の Wi-Fi とか、あとはスタートアップカフェ、エンジニア、コワーキングを比べると全然 Wi-Fi スピードは遅いです。プラス月額2000円の利用料がかかるので、そういった意味でもちょっと遅いのかなというふうに思います。ただし、ただしですよ。 ただしあのカフェ2000円で月々飲み放題っていう制度があるんでそれを利用しながら、えー、カフェを利用してプラスコアキングを利用してプラスブックカフェなのでブックカフェとして利用しながら仕事をするのはいいんじゃないかなというふうに思います番外編としておすすめのブックカフェを4番目に紹介してみました今日はですねフリー Wi-Fi が使える場所4つ、えー、おすすめをまとめていきました無料で使うのが3店舗ただし、えーえー、3つ目 の, あの ト, トヨタのコアキングは10月で で一応は無料が終了するという形なのでよかったら検索して見てみてください1つ目おすすめしたのがスタートアップカフェでつあ違う1つ目がエンジニアコワーキング2つ目がスタートアップカフェで3つ目が、えー、ト, ヨタのカフェトヨタのコワーキングで4つ目が番外編で、えー、オールウェイズドリンクのブックカフェショッパーズのブックカフェをおすすめしてみました実際ですね福岡に来てくださると 福岡の良さだとか分かると思うんで、良かったら福岡に遊びに来てください。また、じゃあ次の動画でお会いしましょう。僕はこういった形で福岡の情報とかを発信して良かったらチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画はですね、あの福岡のコア勤務だとか、福岡のコスパ生活の最強さだとか、福岡の移動手段の良さだとかっていうのを紹介してもよかったら次の動画も見てください。次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ババイイ。